ファイテックスだけに変更しましまょう。ターミナルを立ち上げて画面のように Ibus を削除します続いて画面のようにファイテックスのインストール一度ログアウトかリブートすると日本語が使えるようになります一通り動作させた感想です